わっあそこにいるのは島風とスルガーです今アタゴさんに引き離されてるから手が離せないですこの子たちと遊んでいてほしいで明石綾波艦隊お願いするですはいニ妖精ゼリ綾波艦隊抜ー 量産型なのに強そう限ってきたーお待たせして申し訳ございませんずるが始めます両チームと様検討を祈るにゃ痛いのは ましたけどもう綾波さんは移動されたようですねよかったということにしましょうひとまずはうわー強敵ですほうキューブあさりに精を出したかったがそうもいかなくなったようだな あの、やはり帰ります。高尾さん、修行のせいか見ていただけないでしょうか。いい心意気だ。打ってこいほらスルガも、遠慮するな。ほほま、参ります。限ってきたー。しばし待つがよい。了解です。勝利の女神はどちらに微笑むかにゃ。 どないで シュミを下ろせたりしないで 首の舞を後で踊りましょう見事だな拙者の負けだ。どうした浮かない顔だな。こちらは人数で勝っていますし、おまけにキューブを落とさないようにと、そちらに主眼を置かれているようでしたので。いや、実際はどうであろうと、負けは負け。強くなったな、島風。するがもだぞ。 ありがとうございますまだまだ演習終了まで時間はあるからなまた後で相まみえよ島風は早いぞどんどん行きますよ 今私が1位ですってねこういうレギュレーションなら私特に強いわよさすがと敬ばかりもしていられないので勝負を挑みますようーんこの場所で勝負するのは私にとって不利かも見送らせてもらうわね逃げたのか逃がしてもらったのかどちらかさえわからないのが恐ろしい。 負けだからって怒らないでくださいね。雪風さんとうとう追いつきましたよ。はっはっはこの雪風さんも追い詰めた気になっているのだな。まずは褒めてやるのだ。そしてキューブを恵んでほしいのだ。いやめちゃくちゃ追い詰められる。 じゃなくみんなからキューブを巻き上げていくのだ。雪風さんもうっかりキューブを取られてしまったのだ。光物とか好きそうだしな。ではどうします？一緒にアタコさんを攻略しますか？嬉しい申し出なのだが、雪風様は後輩の力なんか借りんぞ。お前たち。 見れば結構キューブを集めてきたのだな。明石もう雪風艦隊は使えるのか？前回の使用から時間が十分に経ってるから問題ないにゃ。支援を呼び出すのかにゃ。明石さん、島風の量産型艦隊出動要請します。あ、いいにゃ。そっちも受理してやるにゃ。な, なんだとほう温存していた量産艦隊で総裁するか？ これで観戦同士の戦いに持ち込んだなこれで良かったですか駿河殿、うん、まあいいんじゃない小尺な奴らめいいだろうならば雪風様の真の実力を思い知らせてやるのだ限ってきたしばし待つがいい了解です準備をしているからね しょりでな勝利の栄光はどちらがつかむかにかぜが味方なのだい痛いのはいい の, の, ならら い, のな痛いのこれもうっちゃいますよいた さん、キューブを返してもらいましょうかねー。い<笑> や, やだ、やだ順位下がるのは嫌なのだぞ。うん。誰だ雪風助立刀に来たです。さあ、綾波と組んでください。おいいところに来てくれたのだ。もちろんオッケーするぞ。おっと。ここで綾波と雪風がタッグを組むと。 アタゴを超えて合計の所持級部数がトップになるにゃそんなトップはゆきかぜあやなみの125個2位にアタゴ114個しまかぜするがわというと現在4位にゃあ順位的にはちょうどいいなよあるあるこれはお姉さんも本気を出さないといけないようね初日の演習時間残りあとわずか ここから1分1秒が貴重になるんにゃす駿河殿これくらいの順位でとか思ってるとすぐに抜かされますよ一旦引きましょう<音声> う, うこれはね打ちもな気がします島風は早いぞ もレアーですよこれすごいですよし先手必勝なんとか皆さんから逃げられましたかね島風そういうセリフってフラグ見くびらないでほしいです島風いやー<笑>今のフラグのてっぷり昇格に弟子入りできるくらいなのだぞ お二方とも少し息が上がっているようですけどさすが無駄口を叩いている暇はないのだぞもう綾波の艦隊は展開済みです行為完了覚悟するです総査<笑>する暇さえもないのか 使用させていただきますどうも身につけるんですかいいと思いますおかえり今日も一日頑張るぞ一番いいのを頼む似合ってるどの装備に変更するの私にぴったりでしょ一番いいのを頼む強い装備を希望 行ってきたー少しくらい待ちなさい了解ですそれでは演習開始にャほらほらせや がさないで<笑>の今回は見逃してやるのだ。 綾波とゆきかぜここで無念の偽装オーバーヒート強制休憩タイムの贈呈にゃんわっ、はあ、ちましたまさかここまで余力を残していたなんてしまかぜたちを甘く見ていたのはあやなみの方だったです今回は素直に負けを認めるです私が足を引っ張ってしまったんだな 綾波が弱いいんじゃなフッ<笑>まぁ、あ、まぐれがちってことにしておきますよ勝つと一気に強気になるな駿するかそして申し訳ないですが綾波達はアタゴさんにキューブを結構奪われたのであまり足しにはならないです い, いえ綾波さんと雪風さんから頂 い, いたキューブ何やら勇気が湧いてきますよ 島風安打するが一気に2位へランクアップ1位にはアタゴが返り咲いているにゃこのままアタゴが逃げ切るのかそれとももう目立つも目立たないもないでしょここまで来たんだせっかくだから1位を狙いませんか駿河がどの覚悟を決めるわいいよ 島風艦隊の強化につなげます。何かには何かには使えるでしょう。もう島風艦隊の強化につなげます。